どうも、お久ししぶりででです。す。ててさん仕事が忙しくくなななかなか動画アップできなくていや、本当に申し訳なく思ってい。ます。本当に申し訳ない。痛い痛い。言います。言います。本当は録画に行っていたんです。でも、毎回のように USB メモリを忘れて、結局録画できずでした。バージョンアップ前の動画たくさんあったんですがね。編集しててやっぱり現バージョンの方がいいなって思って取りに行ってたのに2回も持ってくるの忘れて。 さあ、ちょっとしたお話はここまでにしてと。またいつも通り動画を楽しみください。最初は見せ場とやらかし場です。ではどうぞ。た完璧はいいか届きはしないる動 あの日アサは間違いなく当てたと思いましたけど外れるもんですねそして本編ですが左からお魚さん大のさんジャガイモ戦士さんですなんとゴッドの方3人もいますいやーこんな日が来るとは緊張もしますがそれなりに最近はトランスライフル当たるようになってきたので頑張いますが手に2000点使い続けてないですからね ちなみに先ほども同じ4バートマッチングして何もできずといった結果でしたこの試合は何としても勝ちに繋がるトランスライフルを決めていきたいです では、味方の皆さんを信じて、トランスライフルを信じて、よろしくお願いします。先ほどは回復を止めることができず、回復を回されてしまっていたので中距離からできるだけ回復液のダウンを取りたいと思います。ここは大きく、出だしは構調とまではいかないですが、味方の皆さんが盾取ってくれている間に多くのダウンを取りたいところです。ここはうまいこと言い続けてましたね。次もまたそちらにるんですた。 こ, こなんでちち合い勝負しちゃったか な, な左から桜が抜けてきましたこちらの味方の皆さんが上から押し切ってくれているので裏から動くという感じですねだがやらせはしないこちらもライフルという名のトランスライフルがあるのだからやったー 手の姿も撮影してきましたが、ただ間違ったおかげで竹で防ぐことができました。若干のお魚さんが間に来てくれたので助かりました。使いた物取れたのでノコヤリを入れていきます。こういう時の日は簡単に便利。回復薬が返ってきました。狙いそうだったらダウン取りに行きたいところ。だったんですがダウン取られてしまいました。ここでラっと桜が入れたので、後ろから傘を決めていきますよ。 回復やも獄はしてくれているのと、桜のら園のように出発てます。日焼のおかげでいぶダウンと、お力が出てい気がします。ここ回収ですから、かったんですが、外しました。ここでまた先とも一休中、回収ときたは伝えたい。できな姿を一休中。本当に申し訳ないです、ね。本当に申し訳ない。ようおー、何か何でも回収したいと思う。何でも い, いかなあかんう 大園のさんが回収してくれました。ありがとうございます。最後くらいはかっこよく回収したかったです。じ外も戦士さんは手裏剣で動きを止めてくれて、お魚さんはガンガン前に出てくれて、大園さんはプロテクト回し剣カットマン。自分は好きなように動いてただけでした。もっと先生サ把握できるようになり、つつ、役目をしっかり果たせるようになりたいと改めて思えたバーストでした。本当にありがとうございました。